はいというわけで実践ジャンゴプラスグラフ系実装素敵なグラフ系チップスを添えての発表を始めたいと思います、まあ、自己紹介から始めさせてください私の名前は甲斐光彦です下の名前で光彦って呼んじゃうと某有名な Python の有名な人とぶつかっちゃうので上の名前で呼んでくださいで株式会社 B プラウドに所属しています B プラウドでは Python を主に利用してあのサービスを提供したり受託をやっておりますが、えっと、自社サービスで提供しているものは 開発者のためのドキュメントサービスであるトレーサリーや皆さん今回使ったであるコンパスそしてオンライン上で Python を学べる PyQ というサービスを提供していますそれでは早速なんですけれども皆さん API などを開発していく上でこんな経験ありませんかということで昨今のウェブアプリケーションを開発していく上で PC とモバイルへの対応っていうのは必須になってきていると思いますただ PC とモバイルで必要になってくる情報って同じページでも変わってきますよね例えば Twitter で言ったら モバイルだとタイムラインだけ表示しているに対して、PC 版ではトレンドのニュースとか、この人をフォローしませんかというような情報も取得してきて表示しています。でこういったものを API 側で対応するときに起きる問題として、オーバーフェッチとアンダーフェッチと呼ばれるものがあります。まず、オーバーフェッチというのが、1回のリクエストで必要以上のデータを取得してきてしまうという問題です。例えば、先ほどの Twitter で言うと、PC 向けの API を用意して、それで PC 向けは OK なんですが、 同じ API をモバイルでも利用しようとすると必要以上のデータを取ってきてしまうというふうに問題になってしまいます。で逆にアンダーフェッチっていうのはじゃあタイムラインを取得する API とトレンドを取ってくる API を分けて複数回に分けてリクエストすればいいじゃないかって考え方なんですけれども、まあ、そうするとあのおのずと1回のリクエストじゃ収まらなくなってきてしまうという問題があります。 でここって理想を言えば1回のリクエストで必要な分だけデータを取ってこれたら一番理想的かなと思うんですけどそれを実現するための1つの方法として GraphQL というのがありますよという紹介になります GraphQL について説明なんですけれども GraphQL とはクエリ言語とそのランタイムってちょっとここに書き忘れたんですけどもそのランタイムになります GraphQL を利用するときはクライアントとバックエンドで共通で利用するスキーマというものを定義して使っていきますでそののスキーマの中では グラフ QL で扱ううすててののののデータ等処理の入力、返却の型といいが定義されていますでサーバーサイド側では実際にはリゾルバーというものをそれぞれの処理ごとに用意してリクエストを処理していきますで次の特徴がエンドポイントが1つというものですで今回の資料ではすら GraphQL という1つのエンドポイントだけを利用していきます で最後は1つのリクエストで必要な情報を選んですべて取得することができる先ほどスキーマを定義するって話をしたんですけれどもこのスキーマをもとにクライアントサイドでクエリを書いて取得するデータを自由に選べるので1回のリクエストで必要な情報をすべて取ってくることができるよねというふうになってますでこちらのグラフエルなんですけれども大きく分けて処理種別が3つありますクエリミューテーションサブスクリプションとありましてクエリがベストでいうところのゲット相当の処理になっています デミューテーションがポストソートの処理で、サブスクリプションはウェブソケットを使った処理となっています。とここでちょっと Slack の通知が来ちゃいましたね。見てみるとこれホゲホゲブックス新宿店さんからのホゲオさんから連絡が来ました。はじめましてホゲホゲブックス新宿店のホゲオと申します。本日より数日間の間よろしくお願いいたします。作っていただく機能は以下のものになりますという雑な仕事の依頼が来たんですけれども、こちらの書籍情報の取得と書籍情報の登録こちらの機能をちょっとグラフィキーを使って実装していきたいと思います。 でまず書籍情報の取得からやっていきたいんですけどその前にライブラリの紹介とジャンゴのプロジェクトの用意から見ていきましょうグラフィケール・パイソン関連のライブラリでいうと今回利用するのは太字で書いてあるグラフェン・ジャンゴっていうのとグラフェン・サブスクリプションというものになりますもともとグラフェン・パイソンっていうパイソンでグラフィケールサーバーを構築するためのものがあるんですけどもそれをジャンゴに適用するためにグラフェン・ジャンゴというものを今回使っていますでグラフェン・サブスクリプションは名前のまんまサブスクリプションを利用するためのライブラリとなっています それでは早速、ジャンゴのプロジェクトを用意していきましょう。えっと、この辺は皆さん、ジャンゴでプロジェクトを作ったことがある方とかなら馴染みがあると思うので抜粋していきます。本屋さんのシステムを作っていくので、Bookstore というスタートプロジェクトを作成します。でその後ブ Books というアプリを作成していつも通りインストールドアップにグラフェン、ジャンゴと Books を追加しておきましょう。で続いて、今回利用するモデルとデータの用意です。今回はモデル4つ使います。でまず1個目は書籍。 でタイトルプライスとブックサイズというものを持っています。で、次は書 籍, 書籍じゃないですね、著者ですね、著者で名前の値だけを持っています。で、その間に中間テーブルがあってで、ブックサイズというのは半径で、本の大きさですね、文庫本とか大型本とかっていう情報を持っています。で、これで用意して、えっと、サンプルデータだけちょっとだけ入れた手で進めていきます。で、続いてから、ここからがグラフェンの設定の話になるんですけども、グラフールではスキーマってのを定義しますよって話だと思います。 そこで実際アプリごとにスキーマファイルというのを作成していきます。で今回で言うと、Books の下にまずスキーマ .py というのを用意しますで。このアプリごとに存在するスキーマ .py というのは最終的に Bookstore とかのスキーマ .py、ルートスキーマと呼ばれるところにまとめられます。で容量で言うと URLs.py とかと一緒なので、なじみのある構成かなと思いますで。続いてはエンドポイントの設定になるんですけれども、GraphQL すらとして、g r a p h e n ン a n が提供している GraphQL ビュー。 を使いますで引数のところには先ほどのルートスキーマを渡してあげるのとグラフィカルというキーワード引数にトゥルーと渡してあげます。でこのグラフィカルっていうのがあの開発環境などで動作確認をするときに使う Web ページになるので本番環境以外ではトゥルーにしておくと便利かなと思います。後ほど出てきます。では最後に設定のところはこれで最後ですがセッティング g ドットパイにルートスキーマの設定をしましょうグラフェンと書いてルートスキーマを指定してあげるだけです。 それでは早速、クエリの実装に進んでいきたいと思います。グラフ q l のクエリの実装はまず型の実装から始めます。今回でいうと、ブックを返したいので、ブックタイプの実装から始めますで。グラフェンが用意してくれているジャンゴオブジェクトタイプというものを継承してあげるだけで、えー、とメタクラスでモデルイコールモデル名とすれば、そのモデルのグラフ q l の型が生成されるようになっています。簡単ですね。 で下でオーサーも同様に、えー、とオーサータイプを用意してあります。これで型の準備は一旦できました。で続いてがクエリの準備ですねで。クエリクラスというものを同じくスキーマドットパイに用意しますで。このクエリクラスの中にこれから実装していくクエリーがずらーっと並んでいくんですけども、今回は書籍の取得なのでブックスという名前でクエリを作ります。でブックスに代入される値というのは返却の型になります。なので今回でいうと複数の書籍を返したいのでグラフェンのリスト型。 こう用意してあげてその中でグラフェンのノンヌル型の中にブックタイプが入っているつまり必ずこのブックスっていうクエリは空のリストかブックスが含まれたリストっていうのが返ってきますよという型の定義になっています でここからが実際の処理部分になるんですけども型は用意できたので今度はリゾ ル, ブリゾルバーですね実際の処理部分を実装していきます先ほどのクエリークラスの中にリゾルバーを書いていくんですけどもリゾルバーは必ずセット時でリゾルバーアンスコとついてその後にクエリ名が続きますなので今回でいうとリゾルブブックスというふうになっていますで今回シンプルにブックスをすべて返すブックスオブジェクトオールとだけ書いてリゾルバーの作成は終了したいと思います さあここまでできればあとはルートスキーマに反映するだけです。今度はブックストアの方のスキーマ .py ですね、ルートスキーマとご紹介しました。こちらにも同じくクエリークラスを用意して、今作成したブックススキーマ の, 方のクエリーとグラフェンのオブジェクトタイプを継承して、一番最後にこの下のグラフェンスキーマというところにクエリーのキーワード引数としてクエリーを渡しています。 他のアプリもそうな全部そうなんですけど、最終的にはこのスキーマと呼ばれるところに全部集まってきて、ここのスキーマの値がグラフェンに渡って、スキーマが生成されるというふうになっています。さあ、それではここまでできたら、ランサーバーして、実際にグラフィケルのエンドポイントにブラウザでアクセスしてみましょう。そしたら、こういうグラフィカルという画面が見えると思います。で左のペンにクエリーとかミューテーションを書いて、プレイボタンを押してみると、右側に実行結果が出ると、まあ分かりやすいんですけど、 一応、共有しておきたいのが右上のドックスというところですね。ここを押すと、あのグラフ q l の, のスキーマをもとに自動的にドキュメントというのが生成されています。ここを見れば利用可能な API の情報が閲覧できるのようになってますね。で入力の方や出力の方また入力あ出力の方の中で取得可能なフィールド名とか型というのが分かるようになっています。さて、いきなりですけど、実際に動作確認を今してみました。 えー、クエリの書き方を簡単にお伝えすると、一番外側が波括弧でくくられていて、えー、クエリ名のブックスがあって、その中でまだ波括弧で取得していきたいフィールドっていうのを指定していますで。今回はブックスの、えー、ID、タイトル、プライスを取得してきて、で右側のペンであのリクエストしたときと同じ構造でレスポンスが返ってきているのが分かると思います。で用意しておいた、わがはは猫である、500円のわがはで猫であるが返ってきています。 ここまでやってきたんですけども引数がクエリーにないと実際の仕事では使えないと思うので引数の追加の方法もご紹介します先ほど乖離値を定義した部分ですねの後にキーワード引数でタイトルイコールグラフェンストリングと追加しましたでここではタイトルでの絞り込みを実装したいのでタイトルでそのタイトルの方はストリングですよということを明示的に書いてありますリクワードはフォルスと でこれで型への実装終わりましたそしたたそら次何すするかかか皆さん分かりますかね、えっと、次はリゾルバーですねリゾルバーの方にも反映しておきましょう。リゾルバーのところでタイトルを受け取るようにしてタイトルがもしあったら絞り込みますよという処理を書いてあげます。そうすると、こちらですね動作確認結果で、えっと、まず1個目のクエリでタイトルにわが輩はと渡したらわが輩は猫であるが返ってきているのがわかると思います。 でもう1つのクエリー、三四郎。三四郎ていうデータはまだないので、三四郎ではまだ何も返ってこないよというふうになってます。はい、ここでリリースして、補業さんに動作確認依頼を出しましょうということで、じゃあ、その補業さんが動作確認している間に、もう1つカスタムフィールドについて話をしたいと思います。で先ほど、オーサータイプっていうのをブックタイプと一緒に追加したんですけれども、オーサータイプでフルネームも返したいよって場合があるかもしれません。でも、フルネームは DB 上では持ってない値ですね。 そういったときはあのタイプの中に記述をしていくことで取得できるようになります。今回で言うとフルネームイコールそのフルネームの型、ストリングですねを追加した後今度はリゾルバーをタイプの方に書きます。で、リゾルブアンスコーカスタムフィールドの名前としてあげます。で、ここで引数ではセルフの方がオーサーのインスタンスが入ってきて、インフォの方は、えっと、リクエスト関連の情報が入ってくるようになっています。 でリターンする値はシンプルにラストネームとファーストネームを結合した値を返すとこうすることによって DB 上では存在しないけれども GraphQL のスキーマ上ではフルネームというのが多さーータイプに追加されて取得可能になるというふうになっていますすると久々に補行さんから連絡が来ました<笑>、えー、タイマーとエラーになって書籍情報が取得できないようです不具合でしょうかご確認よろしくお願いしますあこれ先に話しまもこれ一応フィクションっていうですからね<笑><笑> でステージング環境にはブックとオーサーのレコードが大量に用意されていてログを確認したところブックスクエリでオーサーも一緒に試食していたとそうした結果 N プラス1が発生してパフォーマンスが低下して返せないうちにタイムアウトになっちゃっていたようですでクエリを作成する前に知っておきたいこととして、まあ、盛大な N プラス1が発生しないように 最新の注意を払いましょうというのと、まあ、リードのパフォーマンスを上げれる範囲で上げていきましょうという話がありますで。クライアントから自由に値が取れるということは、その分無限に結合が可能なので、そこは注意しましょう。利用するケースを把握を行って、まあ、適宜 N プラス1対策を講じる必要があったりだとか、あとはグラフェンジャンゴオプティマイザーというものがグラフェンには用意されていて、こちらを利用すれば自動的にセレクトリレーテッドやプリフェッチリレーテッド、オンリーというのを指定してくれるようになっています。 であとはよく利用する部分に関してはインデックスを貼るなど、まあ、パフォーマンスのチューニングというのが必須になってくるかなと思います。でまた取得されたくないテーブルというのもあると思うんですけどもタイプを追加しなければンあ GraphQL のスキーマに反映されないので取得自体もできないようになっています。今回でいうと MBook サイズはタイプを追加していないのでブックに紐づ付いてるんですけども取得ができませんよというふうになっています。他にも取得されたくないカラムというのも存在するとは思います。 ユーザー自体は、えー、とタイプとして追加するけどユーザーが持ってるパスワードはもちろん取られたくないとか見てほしくないからエクスクルードするとかっていうふうな感じですねで。また不要な逆算書は作らないっていうのも大事です。ジャンゴでは、えー、とリレーテッドネームイコールプラスとすれば逆算書は作られないと思うんですけれどもこうすることによって予期しない n プラスワンが発生したり無駄な結合が起きたりするのを防げます。プロジェクト始まった頃っていうのはテーブルの構成もシンプルなんですけど、まあ、1年後にはすごい複雑になってるってよくある話だと思います。 新しく入ってきた開発者の人とかがよく知らないままクエリとか書いてああ一応値取れたって思っても効率の悪い取り方というか変な取り方をしてしまう可能性もあるのでそういう迷子にならないためにもこういうことをやっておくといいかなと思いますさあというわけで次のタスクに進みましょう次は書籍情報の登録です登録ではミューテーションの作成を行いますミューテーションとはレストというところのポストのことでしたね でこのミューテーションでは、ジャンゴフォームや DRF のシリアライザーを利用することができます。で今回はジャンゴのフォームを使いたいと思います。というわけで、モデルフォームを使ってみましょう。でここはまずは普通にあのモデルフォームを実装するだけなんですけども、CreateBookForm として、メタクラスでモデルイコールブックで、フィールドがタイトルプライス円 b ブックサイズとなっています。でこのフォームを用意したら、えっと、今度はミューテーションを用意します。 ジャンゴモデルフォームミューテーションというのがあるのでそちらでクリエイトブックミューテーションを作成しますでメタクラスのところでフォームクラスイコール先ほど作ったモデルフォームとしてあげることによってミューテーションはできますで先ほどクエリークラス作ったと思うんですけど同じようにミューテーションクラスっていうのも用意しますでミューテーション名はクリエイトブックとしてクリエイトブックのミューテーションを、えー、引数としては引数じゃないですねを代入してあります でまあ、これだけで終わりといえば終わりになっちゃうんですけどそれだとそれがもったいないのでもうちょっと汎用的なところを話したいと思いますモデルフォームじゃなくて普通のフォームもついても話をしたいと思いますでまずは入力の型から作成していきたいと思いますで入力の型を作成するときはインプットオブジェクトタイプというものを利用しますでグラフェンが提供しているインプットオブジェクトタイプを継承する形でニューブックインプットというものを作成していて今回のミューテーションで受け取りたいタイトルプライス ブックサイズ ID ID、オ ー, サー ID といいうののをを型を指定して書いて書ありますすこれでで入力の型は、OK、ですで先ほど、モデル、えっと、フォームミューテーションです、ね、を使っていたところをグラフェンのただのミューテーションに変えました。でメタクラスのところではアウトプットの型を定義しています。で今回作成した書籍の情報っていうのを出力して返したいので、ブックタイプを渡しています。 でアーギュメントのところには先ほど作成したニューブックインプットを渡してあげています。これでこのミューテーションの入力と出力の部分ができたので、えー、と次はフォームの作成なんですけれどもまたホゲオさんから来ちゃいましたね。えー、とすいません、クライアントサイドの方が完成したのでとりあえずモックだけでももらって結合部分確認したいんですけどお願いできますかってこれももちろんフィクションなんですけどね。 あのグラフ q l のスキーマっていうのを用意しておけばこの Mock っていうのが簡単に Mock サーバーっていうのは簡単に用意できますのでちょっと紹介したいと思います。でグラフ q l のスキーマをアウトプットする方法っていうのはグラフ q l スキーマというコマンドを実行することによって出力できます。で今下に書いてある引数のようなものを与え引数を与えていくと、まあ、このように一般的なグラフ q l のスキーマっていうのを出力できます。 でこちらを使っていくんですけれども、すいません、ちょっとパイコンなのに JS2 の話になっちゃうんですけれども、GraphQL、えっと a p ロ l サーバーというものを使って、えっとまあ、ちょっと薄くしておきました、パイコンなので JS のコードは。で<笑>こちらを使ることによってあの、Mock のサーバーが立ち上がなっています。やってることをざっくり説明すると、出力した GraphQL のスキーマというのを a p ロ l サーバーで読み込んで、それを Mock のモードで立ち上げているような状態です。これ、何が嬉しいかというと、クライアントサイドからここの、 モックサーバーに値を投げると型のチェックをちゃんとしてくれて型 OK なら返り値の型も指定してあるもので返してくれるってことで、まあ、そこの結合部分の型のチェックはしっかりやってくれるってものですねきっとこれで保業さんもほくほく顔だと思いますでちなみになんですけどさっき GraphQL スキーマってコマンドで引数を与えてたんですけどもこれ何も引数を与えなければ JSON 形式で型が出力されます でこの方を使ってタイプスクリプトの方として利用することもできるのでタイプスクリプトとか使っている方にはちょっと朗報というか、まあ、お知らせしておきたいなと思いましたで下のコマンドを使うとタイプスクリプトの方として読み込まれるような形になっています、はい、ちょっと寄り道が長かったんですけれどもじゃフォームの作成に戻りましょうでここのフォームの作成は普通のジャンゴのフォームと同じなんですけれども入力値を受け付ける部分があって セーブメソッドの中で受け取った入力値をもとにブックを新たに作成しているようなふうになってます。はい、そして、えっと、先ほどクリエイトニューブックミューテーションってというのを作ったと思うんですけども、その中にミューテートメソッドというものを作ります。これ何かっていうと、実際にミューテーションが実行されたタイミングで呼ばれるのはここのミューテートというメソッドになっています。なのでニューブックインプットの引数もこちらで受け取ることになります。 でやってる処理としてはニューブックインプットを受け取りました、それをフォームに渡しました。で、バ リ, バリデーションをかけて、OK ならセーブを書きしてで、最終的に出来上がったブックというものを返すというふうになっています。でこちら、動作確認画面になります。で、今回ちょっと引数多かったので、あのこういう時は下のクエリーバリアブルズというところで JSON を定義することによって、 えっと、引き数ととして使うことができますちょっとややこしいんであのハイライトで追っていくんですけどもニューブックインプットっていうのはここにありますよねでダラーニューブックインプットってところとこの値が対応していますで右側にあるニューブックインプットって大文字で書いてあるのはこれの型ですねで今度ダラーニューブックインプットはこっちに行きますクリエイトブックの引き数のニューブックインプットはこのダラーニューブックインプットを使ってねってことですちょっとなんか3箇所ぐらい出てきてねややこしいんですけどで作成した後は作成した ブックの ID タイトルプライスを返してくださいねというふうになっていて先ほどのクエリと同じように ID タイトルプライスというのが取得できていると思います。 さあこのミューテーションの処理の中では複雑な処理もあると思うので例外処理についても少しだけお話ししたいと思います。グラフェンパ p y t h o n をインストールしたタイミングでグラフ q l というパッケージも一緒に入ってきていると思うんですけどもその中にグラフ q l エラーというものが存在するのでそちらを使っていきましょう。で発生した時点でレスポンスが変えるようになっていて、えー、と以下の下の 画像のような感じでエラーズフィールドの中にカッコ付きでリスト型でエラーメッセージが返ってくるような形になっています。ちょっとここでブレイクタイムなんですけれども、まあ、実装を進めていく上でリプリケーテッドな API とかっていうのが出てくると思うんですけれどもこの GraphQL では先ほどグラフィカルで右上に Docs があったと思うんですけれどもあそこにこれはリプ リ, リプリケーテッドですよっていうのを表示することができます。 これはあのリプリケーションリーズンというものをキーワード引数で与えてあげることによってクライアントサイドの人にもあこれもうすぐなくなるんだろうこれ廃止したんだというのが伝えられるようになっていますはいそれではホギさんからまた来ちゃいましたねよく来ますね、えー、あの書籍一覧取得 API を利用して取得しているんですが新たに追加された書籍がリアルタイムで画面で反映されませんバグですかというのが来ましたえっと 書籍取得 API はあくまでゲットのただのゲットの処理なのでリアルタイムで反映したりする機能っていうのは持ってないんですけどもちょっとバグではないんですけどせっかくなのでこちらも最後に実装したいと思いますで今回利用するのはサブスクリプションと呼ばれるものですサブスクリプションは WebSocket を使ったリアルタイムな処理を行うためのものになっていますでリアルタイムな処理って何かというと例えば通知 とか今回みたいに新たに追加されたデータの更新などを行うことができます。で登場する技術としては主にグラフ線のサブスクリプションズとあと内部的にチャンネルゼア少し r x パイでィスっていうのがカッコ好きですけど入ってます。カッコの理由はちょっと後で話しますね。でサブスクリプションの大まかな流れとしてはまずクライアントサイドとサーバーサイドで WebSocket の通信を確立した後に サーバーサイド側で更新処理が行われたタイミングでジャンゴのシグナルが発火してそれに合わせてグラフェンサブスクリプションのシグナルも発火しますでそれをグラフェンサブスクリプション側で検知して処理が走りますでその時に送られてきたデータっていうのをクライアントサイドに垂れ流していくような流れになってますでこの1234の順番でここから実装していきたいと思いますでまずはグラフェンサブスクリプションを PIP インストールしたらいつも通りインストールドアップに追加をして でこのサブスクリプションの中で使っているチャンネルの設定ですねチャンネルレイヤーズというものを設定していきますでここでは動作確認用なのでインメモリチャンネルレイヤーを使っているんですけど実際ステージングとか本番環境では REDIS のチャンネルレイヤーを使っていくことになると思いますで続いてルーティング .py の作成を行っていきますこれプロジェクトのルートとかに作成すれば OK なんですけどもルーティング .py の中身は重要なのはこのハイライトしているところですね アプリケーションというと、ころにプロトコルタイプルーターを使って、ウェブソケットでの通信をグラフ q l すらのエンドポイントで受け付けますよというような設定を行っています。でここが準備できたら、settings.py の方にアスギアプリケーションで今、上で定義したアプリケーションというのを指定してあげましょう。これでグラフ q l の通信を受け付けるのが完了しました。次はシグナルの設定ですね。 シグナルではジャンゴのポストセーブというシグナルとグラフェンサブスクリプションが用意しているポストセーブサブスクリプションというこの2つを用意します。でここでやっていることはポストセーブドットコネクトでポストセーブが呼ばれたタイミングでコールバックスの形でポストセーブサブスクリプションというサブスクリプションのシグナルも一緒に発火してねっていうことをやってます。でセンダーは今回ブックを送りたいのでブックとなっていてディスパッチ UID はブックポストセーブとしました。 最後にこの signals.py のところなんですけども、えっと、読み込んじゃんのが立ち上がったタイミングで読み込みをさせたいので booksconfig のところでメソッドレディメソッドの、えー、とレディですねのところでインポートしてありますそれではやっとサブスクリプションの実装に移っていきましょう再度スキーマ .py に戻ってきてサブスクリプションクラスというのを用意しますでここで newbooks というサブスクリプションを追加して、えー 帰り値はブックタイプが帰るように設定しましまたで同じようにリゾルバーを書いていくんですけどもここではあの RxPy を使って書かれています。でちょっとそこの説明まで詳しくしていくと時間が足りなくなっていくるので今回はざっくりなんですけどやってることはシンプルで、えっと、イベントで送られてきたインスタンスっていうのを返してるだけです。なので何か作成されたらそのタイミングで送られてきたインスタンスっていうのをそのまま返しますよクライアント側にっていう感じになってます。 というわけで WebSocket の通信を受け付けるようにしました。シグナルの設定をしました。それが起きたときはサブスクリプションで配信するというところもやりました。というわけで動作確認に移っていきたいと思いますで。その前に注意でルートスキーマにちゃんとサブスクリプションを追加しましょう。これを忘れがちなので。でサブスクリプションは WebSocket のサーバーで立ち上げる必要があるので DAFNE、まあ、とか指コンを使っていきましょうで。動作確認、ローカルとかで行うときっていうのは 性的ファイルもサーブする必要があるんですけど、これ、ジャンゴのドキュメントとかもあるので、そちらを参考にして初めての方とかやってもらうといいと思います。さあ、実際にサブスクリプションとして、ニューブックスを実行してみました。これ、今、ちの状態になってますね。で、ニューブックスでち、えー、の状態になってて、もし何かブックスが作成されるようなことがあれば、ID とかタイトルとかプライス、作成されたもののデータが入ってくるというふうになってます。で、別のタブとか、ウィンドウでミューテーションを実行して、ブックを作ってみると、 このように別のところで作った値っていうのが町の状態から入ってきます。で、ID とかタイトル、プライスがちゃんと入ってきてますね。で、これ最後、保形さんから最後の通知だと思います。えー、保形さんから都合のいい質問が来ましたね。とはいえ、ポストセーブシグナルが発火しないバルククリエイトとかを使うこともありますよね。そういう時は、そういう時に発火したければどうすればいいんですかということで、最後に任意のタイミングでシグナルを送る方法について少しお話ししたいと思います。 でグラフェンサブスクリプションズにはモデルサブスクリプションイベントとかサブスクリプションイベントというものがついあの存在していますでモデルサブスクリプションイベントではインスタンスの引数のところにブックとか単体で、えっと、与えることがインスタンスを与えることができますそれでイベントを作成してイベントドットセンドとすれば任意のタイミングで、えっと、サブスクリプションにその送ってねというのを伝えることができます もう一つサブスクリプションイベントっていうのはもう少し融通が利くものになっていてインスタンスには JSON でシリアライズできれば何でも入れられるようになっています。例えば複数のものを送りたいときとかブック数とか送りたいときはこちらのサブスクリプションイベントを用意してイベントをセンドするような形になります。 でこれで複数の例を送ってみたんですけどあの、ごめんなさい、1個しか送れてないんですけど、複数送れる形になってます。ニューブックスの後に角括弧がついていてリストになっているので、これで複数の値が送れるなということが確認できたと思います。というわけで、補ぎさんとはあっという間でしたけど、そろそろお別れの時間ですね。ほぎょさんから実装ありがとうございました。リアルタイムで反映されるようになりました。お世話になりました。またどこかでお会いしましょう。See you again! というのが来ました。 えーっとはい、この物語でも本当にフィクションなので実際の人物団体事件とは一切関係はございません。というわけで終わりに、まあ、自由に値を取得できるというのはとっても便利な反面、まあ、クエリのところでも少し話をしたんですけれども、まあ、ちょっと大変な部分っていうのも少しあります。まあ、ただクライアントが複数存在しているようなケースで、まあ、いろんな取得の形があるような場合というのは本当にグラフ経路は有用なのかなと思っています。 でまた、REST で構築してきた API っていうのがあっても、一部だけグラフクエリで始めるっていうのも OK になってます。そういうスモールスタートもできるので、一気に変えようとかって思う必要はないってことですね。でまた、ジャンゴ o で GraphQL のクエリミューテーション、サブスクリプションを使って、皆さんぜひ実装してみてください。で最後、レビューアーにやってくれた古田さんやフリさん、同僚の皆さん、いつもありがとうございますということを述べさせていただいて、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 ようありがとうございました。お時間少々ありますので質疑応答を受け付けたいと思います。ディスコート上に質問をあの書いていただきましたらこちらで1件ほど補足させていただきたい質問させていただきたいと思いますので何かございましたらご記入をお願いいたします。 完成するとととき、D-JANGO フォームとシリアライズのの使い分けの 指, 標指針かかありますすでに REST API を DRF を使っているとか否かとかそんな感じでしょうかという質問が来てますあそうですねまあなんか開発者の技術スタックにもよると思うんですけどまあ慣れてる方でいいんじゃないかなと思います正直僕ちょっとまだシリアライズでミューテーションちゃんと書いたことなくてうちの案件では そうですねフォーム使って書いてますね今も な, おなので指標ってのはわかんないですけど得意な方でいいんじゃないでしょうかはいありがとうございますはいちょうどこちらでお時間になりましたので投稿を終了させていただきたいと思います発表ありがとうございまし た, またオンラインで参加されている方はディスコード上にてあの8の拍手をしていただければと思います また直接お話ししたい方などはディスコードの「a s k t h スピーカー」チャンネルを作成しますのでそちらの方でお話しいただいたりとか現地の方のの現地の方ですとロビーの方で「アスクザスピーカー」やりますのでそちらにご移動くださいそれででは次のセッションまで少々お待ちください。